ファイナル12番線から山手線発車ですはい渋谷品川方面発車します 12番線ドアが閉まりますご注意くださいドアが閉まります戸締め線信号65新宿京泊この電車は山手線 次はり渋谷品川方お出口は左側で上々木。代々木大江戸線は左側です。でての間の手ラインはインパンツを渋谷と品川で。でての間の手ラインはインパンツを渋谷と品川で。で The d o o r ン on the left と品川で。でての間の手ラインはインパンツをで。 解除代々木停車定着。 次はは原原宿原宿出口は右側です。鉄千代田線 Is a the horrendous 定着。 発明点信号75原宿東急東横線東急田園都市線京王井の頭線地下鉄銀座線。 半線はお乗り換えです電車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。The next まもなく渋谷に到着です。お降りのお客様はお忘れ物がないよう、お手回りをお確かめください。お出口は右側です。 渋谷停車、定着渋谷、渋谷です。ご乗車ありがとうございます。2番線、ドアの隣です。ご注意ください。 線信号65渋谷停発信号この電車は山手線一回り品川東京方面行きです次は恵比寿恵比寿お出口は右側です地下鉄日比谷線は This is the Yamanote line train bound for Shinagawa and the Tokyo. The next station is the ABS. The doors on the right side will open. Please change here a for the h i b i a subway line. Thank you. Thank you. 定着 1000、信号75、エビ、啓発。 停着ご乗車ありがとうございます目黒、目黒です一番線、品川、東京方面行きです一番線、ドアが閉まります ご注意ください1番線品川東京方面発車いたしますとじめ1000信号65目黒停発信号75次は五反田五反田出口は 上地下鉄私た線は今に帰る。 ご停車停着ご乗車ありがとうございますご五反ご五反田です一番線品川東京方面行きです一番線ドアが閉まります ご注意ください。一番線、品川、東京方面発車いたします。とじめ10、信号65、御坂田、停泊。次は、大崎。大崎、お出口は、 右側です、東京臨海高速鉄道。臨海線は乗り換え The next station is o s a i n t h e door s on the right side will open.Please change here for the Tokyo 速鉄道 停車、定着大崎、大崎です。ご乗車ありがとうございます